しました<笑>慣れてない感バリバリ a、えー、現金のみだってこれは厳しい目黒医療っちょっと待ってくださいねー、ま、いやー景色が良い 青い雲雲青青いいだって青い空、白い雲、そして紅葉、そして一台も通ってない阿武隈高原道路、そんな道をです、ね、走っているとですね本当に地球が僕のものではないかというような気持ちになってくるわけです。 だから、阿武隈高原道路、料金所が 500m になってるんですけども、もあの ETC が使えないって書いてあった気がするんですが、マジっすか、えー、マジなのだから出させられるのか、高速を、えー、ちょっと待って。 えー、現金のみだってこれは厳しい260円ちょっと待ってくださいね なんと。今の時間で。車が一台も後ろに来ませんでした。<笑>だから財布しまっちゃった。あ、なるほど。終点だのね。小で終点なんですね、これね。このまま直結してんのかな。 越道に右側こっちか磐越道と書いてますねあ直結してますね 右方向電気を右方向に曲がりましてあぶね 国道<笑>危ねえ俺高速化でもしてたよえどういうことどういうことえこれ何これ国道じゃないよねえ全く分かんないこれなこ国道じゃないでしょこれ磐越だよね磐越自動車道だと思うんですけど そうですね、船引き見張るっていうインターがあるので、関越自動車道に入ったということになりますね、で こ, この田村とい う, こうスマートインターですね、そこから降ります、初めてですね、いつもは船引き見張る、船引き見張る、船引きかな。 そこから降りて、いつもお墓参りに行くんですけども、今日は初ですね、田村インターチェンジから降ります。こちらですね、e t c 専用、田村、こちらから降りていきたいと思います。そして目的地の田村市に入ります。はい、こちらから降りてきます。 これで一般道に入りました右方向船引きですねこちらの方に向かいます 349号線を走っておりますこんな道はあんま走ったことねえなもちろんそうだよね降りた道が降りたインターが初めてだから知ってる道なわけがないんだけれど今ね三春というね住所が出まして こっちから来ましたね今、来た方から一般道でクロスカブで来ましたね、あの橋脚を覚えてますね、でその前は、XADV を納車した後に、この三春の里っていうところに、ですね有名な、ね、滝桜っていうのがあるんですよ、それをね見に来ました、ちょうどね終 わ, 終わる直前だったんですけど、まだちょっと見れてね、初めてね、23、 何年間来てるんですけど初めて見たんですよねそうですねここは同じ道ですここ右に入りましたねこれいいのみたいな、ね、感じのところなんですけど素晴らしい田園地対応ですね抜けていきますねから気持ちいいんですよね 多分ね、すごい綺麗な川が流れてた気がするはいこちらを右方向になります覚えてますね県道19号はいウインカーつき忘れてます<笑>こちら左 あもうすぐ到着しますよ一応ね個人情報もありますのでこの辺でですねお寺さんまで行かないでここで終わりにしたいと思いますではですね先輩ですね挨拶していきたいと思います ここはですね、船引き三春インターチェンジの近くなんですけど、も、磐越道のこの近くに湯、ね、べしっていう ね,、えー、ななんですね、和菓子ですね、それを売っているところがあって、すごく美味しいんですよ、で毎年ね、先輩のお墓参りに来たときに、うちの奥さんにここで買ってこいと言われると<笑>いうことで、えー、奥様のミッションはクリアいたしました。 船引き見張インターチェンジ万越都道ですねこちらから乗っていきたいと思います演出しました<笑>慣れてない感バリバリここからですね次に向かうところはですね バンダイ東スカイライン浄土平湿原、ねね、を散策したいんですよね、3時間ぐらいかかるみたいなんですけど、本当は散策したいんですけど、もう時間がないんで、まあ、通過をしていく感じになります、浄土平ビジターセンターってのがあってね、そちらでちょっとそこに寄って、ですねそこを通過していくんですけど、もめっちゃ景色がいいと思うんですね。 ちょっともう山の上の方は紅葉終わってると思うんですけど、中盤はねすごくいいところがねあると思うんで、ちょうどなんかこの辺が今、ちょうどいいのかな、紅葉ね、もうちょっと後なのかもしれないですね、平地は。やっぱ福島、早いですね、ちょっとね、10月、今日31日だから、埼玉はまだ全然なってないのでね。 うら綺麗だよねただいまの時刻が11時30分走行距離が271キロ 出てきてから7、8、9、10、1、5時間半ですねバンダイアズマスカイラインそしてですねその先にですねザオエコーラインっていうのがあるんですよこのねザオエコーラインの方はねもうね危ないんだよね実は今日が10月31日で10月11月の4日ですねもう本当に4日後4日後にはですね冬季閉鎖に入ってしまうんですよ 情報をね見たら、やっぱりちょっと0度とかになってて、凍結注意みたいな感じになってるんですけども、まあ、この時間で今日は大丈夫です、調べましたけども、多分上はね、最低気温が5度ぐらいなので、まあ、この時間、何時ぐらいなのかね、3時とかになると思うんですけども、その時間で凍ってるってことはまあないかなと思います。